ご視聴ありがとうございますちもちもでーすちちで今日はね、江ノ電を見に来ました。で、江ノ島駅にいます。これからね、江ノ電に乗っていきたいと思います。これが江ノ島駅の改札です、まあ。フリー切符で行くのが安いか、切符を買っていくのが安いか、あとはね、IC カードが使えるみたいですね。はい、江ノ電が出発するところです。 どうかなさっき助けたタクシーが左側に止まってますなので普通にね走り出すことができますねかっこいいですね江ノ電はあの車両と車両の間にあの車輪がついてるんですよなんかロマンスカーみたいな台車になってるんですねストライプ柄がうちのお風呂みたいです これからね鎌倉行きの電車が来ます。で鎌倉高校前駅までね乗ってみたいと思います。<音声>はい、三百型の江ノ電が来ました。 このね電車を見るとね、江ノ電が来たなーっていう感じがしますね。結構古い車両ですね。はい、後ろがね、ブルーリボン賞を取った一線型が来ましたね。はい私もね、鉄道友の会に入っちゃいましたよ。これからブルーリボン賞に、えー、投票できます。はい乗り込みました。これでね、江ノ島駅を出発します。そうするととあのー、車とね あの路面電車とあの並走するね区間を走ることになります、まあ、どんな区間になるか見てのお楽しみですはい江ノ島駅を出発しました車庫が左側に見えます そろそろ、少しスピードゆっくりになりましたね。で、そろそろ、あー、見えてきた、はい、これがね、道路と鉄道の併用軌道というところですね、ここがね、よくね、路面電車なんて言われてる場所なんですね、結構ね、これはすごい<笑>、すごいところですね、車が結構スレスレを走ってますね。 あの白い点線からはみ出てるとぶつかっちゃうから、まあ、結構う、まあ、江ノ電を、ね、運転する運転手さんも大変そうでしょうね他にも、ね、あのバラストが敷いてある鉄道の部分でも、えー、道路と、ね、あのフェンスがない箇所がここ以外にもあと3箇所あって合計4箇所ですね 980m ほど併用軌道部分っていうのが江ノ電には存在してます。 はい、次のね駅にそろそろ着くかな、まだかな、橋を渡らないと次の駅 に, に着かないかな。<笑> 越越駅をね発車すると結構ね、ね住宅と住宅の間をすごい狭いところを江ノ電が走っていきますね、で、えー、この、ね、狭いところを走るのがね江ノ電ならでは の, あの風景ですよね、車窓、すごくねいいですよね。 で、えー、もうしばらくすると次がね、えー、鎌倉高校前駅になりますで、えー、も, もうしばらくすると海がね見えてきてで、えー、海が見えるとねあと左手側に、えー、江の島が見えてきますねあの島の上にね、あのー、なんかタワーみたいなやつがあの立っている島が江の島ですね。 今日はね天気がすごい良かったんで、えー、海もね風もあんまりなかったし、あのー、海も穏やかで、天気もいいし、なんかすごいラッキーな日でしたね。 倉高校前駅に到着しましたはいこの駅でねちょっと「スラムダンクの、えー、踏切のところでちょっと撮影をしてみたいと思いますでの野田はねもともとなんかあのー、戦後に、えー、乗客数が落ち込んだみたいですねで一時は廃線の危機に陥ったけれどもまあ付近の道路がねまあ見ての通り渋滞してますしね あと電車の定時性が見直されたのとあとテレビドラマで鎌倉湘南ブームで農田 の, の人気が復活したそうですこれでね廃止の危機を免れたみたいですねはい廃止されなくてよかったですよねそれのおかげでね「スラムダンクのアニメができてでこの きれいな風景、それで江ノ電が走るかっこいい風景がね、アニメで、えー、出てきて、すごい、観光地化してますもんね、すごいいい場所ですよね。 はい右側がね鎌倉高校前駅で、えー、左側がね七里ヶ浜、それで奥の方に江ノ島が見えるという構図になってますすごい綺麗な風景です。 ラムダンクのね、えー、踏切の撮影ができたので、えー、今度はね、えー、鎌倉前、ん鎌倉高校前駅か、そこから今度、江ノ島駅にね、戻ります。 江島駅に到着しましまた今度はね、ちょっとあの、平洋軌道のところをね、えー、撮影してみようかなと思います。ちょっとね、電車がせっかく来てるので、撮影してからね、平洋軌道の方に移動したいと思います。 はい、江の島駅をね、降りて、えー、どうやらここの綺麗なな、ね、道を歩いていくと、えー、平洋軌道の場所に行けました、でそろそろね、右側が、ね、江の島駅ですね、で左側が、えー、と、これが越後駅かな、来ましたね、連接台車がよく見えますね。 はい、このね、連接台車っていうね、車両と車両の間に台車をね、置くっていう技術は、えー、小田急ロマンスカーと同じ技術を使ってます。 はい。今度はね、左の奥の方から、エノ電が来ます。あ、ちゃんとね、電車接近って書いてありますね。結構ね、あのエノ電に乗ってて気になったのは、なんか、ブーっていうモーターの音がしたんですよね。で、どうやら、吊りかけ式モーターっていうものの場合に、こういうブーっていう音が。 するみたいですねよく聞いてみると聞こえてきますねブーって はい。平洋軌道のね、ちょうど境目のところに来ました。はい。線路と平洋軌道。はい。こんな感じで分かれてるんですね。お電車注意ってちゃんと書いてありますね。あと、斜め横断禁止みたいですね。で、こう見てたらですね、あの、江ノ電の、江ノ電モナカのお店を見つけたので来てみました。はい。江ノ電モナカのお店ですね。で、江ノ電モナカは、えー、あんにね、 がが入っった、えー、モナカが売ってますはい突然ね、片瀬江ノ島駅までちょっと歩いてやってきました。はいこのね、駅舎がねあの、新しくね、出来上がったってことで、えー、どれ、どんなもんかなと思って見に来ました。結構すごい豪華な竜宮城の形をしてますね。 昔の竜宮城はなんか仮設駅だったみたいでいつか、えー、きちんとしたね駅を作ろうっていうこと で, で今回ね綺麗な駅舎になったみたいですねはい片瀬江ノ島駅から、えー、江ノ水の方にね水族館ですね江ノ島水族館の方に歩いていますマイアミがありますね<笑>面白い名前あと他にもね X シングスとかね えー、そういったハワイ系のお店が結構見かけるようになりましたね。いはい、えの水の方にやってきました。はい、向こうにはねえの島が見えます。 これはエノスイで売っていた、えー、アザラシパンですね。中がね、クリームになってて美味しかったです。はい、エノスイの中に入ってきました。で、これは、えー、チンアナゴですね。この丸いね、模様があるやつがチンアナゴですね。 今度はねクラゲですねあのライトアップされてすごい幻想的ですはいイルカショーのところにやってきましたイルカがね泳いでますね 箇所30分前なんですけどこんなに人がいるのでちょっとやめて帰りたいと思いますはい藤沢駅にやってきました、はい、こ, のここのね、えー、藤沢駅は、えー、スイッチバックの駅になっているんで、はい、このね左側の電車は 片瀬ノ島駅からやってきて藤沢でスイッチバックして相模大野の方に、ね、進んでいきます。 次はね、えー、相模大野側から来た電車が藤沢駅で、えー、スイッチバックして、えー、片瀬江ノ島駅行きに、えー、進んでいきます右側からそろそろ電車が見えるかなでどうやらなんかね信号がくるくるって回ってなんかちょっと止まっちゃいましたねこれは、えー 多分踏切に誰かなんか立ち入ったんですかね急ブレーキで止まっちゃいましたまあよくないですよね、まあ、でもなんか大丈夫そうだったみたいですね走り始めました。 ということで、ま営農店の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。